はい、で次はですね、その、指則演算を実際にどう行うかということを考えていくわけですけれども、まあ、そのためには、少しあの CPU の仕組みについて知っておく必要がありますので、ここであの解紹介しておきます、えー。何が必要かというと、まあ、1ワードの指則演算を行うための CPU にどのようなあの機構が関わっているかということですねで。これは2つあります。1つはレジスタ、もう1つは ALU と呼ばれるものです。 ALU はアリスメティックロジックユニットと呼ばれていて、日本語で算術論理演算ユニットと呼ばれる機構です。一応これ2つ簡単に説明して紹介していきたいと思います。まず最初にレジスターですね。これはレジスターはメモリの一種です。CPU 内でその情報、ビット列を保持するメモリです。 とこれはの数値だったり、まあ、他にいろいろな情報だったり何でもいいわけですけれども、まあ、少量だが高速と書かれていて、まあ、CPU にですね、だいたい 数, 数, 数十個程度ですね、現在の CPU でと数十個程度のレジスタがあります。で、そのレジスタはあのさらに2種類に分かれます。えっと、1つ目は汎用レジスタと呼ばれるもので、これはの演算対象ですとか演算結果のデータを保持するレジスタです。 もう一つは状態レジスタと呼ばれるもので、これは補助演算装置とも呼ばれるものですが、これは CPU の演算に伴うですね、さまざまな内部状態を保持するために使われるものです。なお、今回の演算で使うこの状態レジスタの機能としては、桁上がりの発生を示す状態っていうのを見るように使います。次に ALU の方ですけれども、 ALU の働きというのはそのレジスタやメモリからデータを呼び出して指則演算や論理演算を行う回路のことですとですから実際にコンピューターが計算をするっていうのは本質的にはこの ALU であの指則演算や論理演算を行っていることになりますであとは役割としてはあの計算結果やレジスタをメモリに格納するですとかそれからあの CPU の新たな状態をあの状態レジスタに 格納するといったようなことを行っています、まあ、この CPU の新たな状態について少し触れますと先ほどもありましたようにその ALU の演算で桁上がりが発生したとかあるいは0で除算が発生したとかですねそういうその CPU の動作に関わる、まあ、あの現象事象をこうあの格納するということになっております。 で、じゃあ、それが実際どういう形でですね、この CPU の中に組み込まれているかというのをですね、あの、まあ、ある組み込み用 CPU の例でちょっと図を持ってきました。で、ちょっとそうですね、開封した紙の資料では少し、あの、えっ、ー、と、印刷が見えにくいですので、えっ、ー、と、まあ、もし興味のある人は、 あのこの PDF のスライドをダウンロードしてもらってあの、ここのリンクは多分生きてますから、ここから直接あのこの図のある資料にアクセスできると思うんですけれども、えっと、まずこんな形でですね、えっと、この CPU の中の機構があの図で書かれております。この図の右上の方にはこの汎用レジスターがありまして、まあ、何個かこう、 箱箱がありますからこのの一一個一個の箱がそれぞれれのレジスタになっておりますそれから、ALU はですね、ここにあの上の方に、中の上の方にあります、ちょっと紙では あ, のあまり鮮明ではないんですが、この V の字のような形をした箱が ALU として書かれております。それから、この、えー、と ALU と状態汎用レジスタの、えー、間にある小さな箱があの状態レジスタですね、えー、というふうに書かれております。 じゃ あ, まあこういう機構を使って、まず演算を進めていきます。で以上を踏まえて、まず1ワードの符号なし整数2個の加算を見ていきますと、例えば、えーとまあ、X というレジスターと Y というレジスターがあったとして、まあ、その X と Y というレジスター、そこもにこれ長さ1ワードなんですけれども、まあ、1ワードの X という Y というレジスターに収められた数値を加えてですね、 それをまあ Z というこの3つ目のレジスターに格納すると。演算結果を格納するということにしましょう。でまあこんな形で、その X と Y のレジスターの内紙にある数を加えて、Z のレジスターにこう格納すると。で、いうことになりますけれども、この際に、その、えっと、桁があふれですね、つまり繰り上がりが起こった場合、この N-1 ビット目の 最上位ビットで繰り上がりが起こった場合にもし繰り上がりが起こった場合にはこの状態レジスタ補助演算装置というところにガンマっていう値があるんですがこのガンマを1と置くということですね繰り上がりがなければガンマは0で繰り上がりが発生した場合にはガンマを1と置くという形で繰り上がり計算結果とそれから繰り上がりの有無を記録しておきます。 でこの時に実際にその数としてはどういう演算が行われたかっていうと、まあ、x プラス y を計算したら、これがあの z プラス、えー、桁上がりが、桁触れ、繰り上がり上があれば、これガンマ ×2 の n 乗ですから、このガンマ ×2 の n 乗プラス z という結果になったということを意味しています。で、以後、このテキストではですね、この x プラス y の結果が、あのまずこのけ計算結果 z と、それから結果 桁上がりりのの結果ガンマの組で、N、になりましたとこういう形で表すことにします。あとこれが1ワードの符号なし整数2個の加算です。で、これをですね、長さ k ワードの多倍調整数 a と b の加算にしますと、まあ、今のその1ワードの整数の加算をこう組み合わせていけばいいわけですね。でまず最初に、 一番下位の桁のワードを表す A0 と B0 のワードを加えてそれが計算結果が C0 になりまして桁上がりが繰り上がりが発生すればこのガンマ1っていう部分が1になるわけですね。で次の桁では A1 と B1 の加算の結果を C1 としてそれに 下の桁からの繰り上がりガンマ1を加えますで。もしここで繰り上がりが発生するとあのこのガンマ2という部分が1になると。あとは以下同じようにあの A の i と B の i を加えて、まあ、C の i が得られたらあと下の桁からの繰り上がりガンマ i を加えるということをあの一番上の桁まで繰り返すわけですね。まあ、こういった形で。まあ えー、とよく考えてみるとこれはあの我々が小学校の時に習ったですねあの足し算の筆算ですね、まあ、それと全く同じことをやっているということが分かるかと思います。えーとまあ、我々のやっていた足し算の筆算というのは実はあの こ, の、えー、とこの図式で言うと十進1桁を1ワードとしたあの多倍調演算をやっていたということになると思います。 で今の計算をですね、数式表すとこういう形になります。まず多倍調数 A が A0 から A の K-1 のワードまでで与えられておりましたと。一方で B も B の0から B の K-1 というワードの列で与えられておりましたと。これに対して計算結果として C の0から C の K-1 のワードからなる C を計算したいと。 ということになるわけです。ですので、えっ、ー、と、まず何からどういう計算をすればよいかということは分かったので、今度はこの計算の実際の先ほどの手順ですね、この図式って書いたこの手順を実際にこのアルゴリズムの形で書き下していくやり方をですね、これから紹介したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。